理学研究所の笠川と申しししまますすよろしくお願 い, いたしますこちらが我々今回の統合化推進プログラムの方で開発することになっております統合的転写制御データ基盤となります。こちらが全体になります。で、こちら統合的転写制御データ基盤ですけれども、これ何かといいますと、転写制御に関わるあの、まあ、いろんなものが転写制御に関わっているんで す, ですけど、そのうちよくあの特にメインとコアとなってますシスエレメントとかトランスインシー さらにエピジェノム、こういった情報を集約して構築するデータ基盤となっております。で、構成としましては、皆さんよくご存知だと思われますが、すでに存在している ChipAtlas と、今回、新規に作成するファンタバイオというデータ2つのデータベースで構成されます。で、このデータ作成につきましては、各々のデータベースの方で分担しまして、最終的に1つのまとまったデータリソースとして公開を考えております。で、インターフェースにつきましては、 あのまあ、あのそれぞれいろんな見方があると思いますので参照検索目的ごとに各々データベースで作成するという計画になっております。で、こちらがえっと開発の体制となっておりまして、えっと、研究代表は私、エクスカーが行います。で、ファンタバイオデータベース側にはえっと2人えっと研究分担として参加していただきまして、1人がそういう。 東京都医学研究所の川路先生ともう1人が理化学研究所のバイオリソースセンターの増谷先生の方に参加いただいております。で、チップアトラスの方につきましては、京都大学の木先生の方でメインにやられる予定になっております。で、えっと、じゃあまずはそのシスエレメントの方、あとファンタバイオン。 方がターゲットとしておりますシスエレメントについて簡単に説明したいと思います。でシスエレメントとは何かといいますと、遺伝子発言の調節に関わるゲノム中の領域のことを一般的に指します。で、有名なものとしましては、まあ、プロモーターだったり、エンハンサーだったり、サイレンサーとか呼ばれているゲノム中の非行動領域に存在しているものが一般的になっております。で、こちらのシスエレメントの特徴ですけれども、 あの特にこういうことが言われてまして、細胞種、あの細胞の種類ごとの特異的な発言を 調, 整調節しているというように考えられております。で、特に、えっと、またさらに、えっと、解析を し, てしますと、こう表現系とか、まあ、疾患とかそういうところに関係する多系とか変異があの他のゲノム領域と比べまして、えっと、品質するという意味に存在しているとがえことが、えっと、分かっております。で特にこの辺りはあの現在あの、疾患とかのゲノムの解析とかで、 変異の箇所を見つけたあの解釈とかで特に姿勢エレメントにないかということが最近注目されていますのでそういった面でも姿勢エレメントというのは最近特に注目されているターゲットとなっております。ただしかしながらこちらの姿勢エレメントの全貌解明というのはまた途上であるとい う, う現状になっておりますで。じゃあどういうふうにすれば姿勢エレメントの全貌解明に向かえるかというと。 ことですけどもこちらで考えたものがこの3点の情報が必要じゃないかというふうに考えております。1つがその指数レメントの場所、位置の情報で、まあ、言うなればな 数, 数エレメントの性的な情報が必要じゃないかと。で2つ目がその各細、いろんな細胞種、もしくは細胞の状態において、どの姿勢エレメントにどういう活性があるかといった、いわゆる動的な情報が必要なのではないかと。で3つ目としましまては あのゲノム中の変異とか多型というものがどのように転写制御活性を変えるのか、特にアシスエレメント中に存在するどの多型がどういうような転写制御活性を変えるのか、いうなれば論理的な情報というものが必要ではないかというふうに考えております。ただ、しかしながら こ, れこういった3つを網羅できているデータベースというのは残念ながら現在存在しておりません。ということで、えっと、我々の方で新、えっと、たに。 あのファンタバイオと名つけたデータベースの方の開発を実始めることといたしましたで。こちらのデータベースは主に3つの要素で構成されていまして、質勢エレメントのリファレンスとなるもの、いわゆる姿勢エレメントの位置情報を相当するものです。で2つ目がその細胞種ごとの質勢エレメントの活性情報、で3つ目が姿勢エレメントの近接に近接する、もしくは関連するような変異、ゲノムのバリエーションの情報と、こういった3つの情報を集中的に集めていこうということを考えております。 で実際どういうふうに作っていくかといいますと公共 の,、えっとまあ、あの今回、四、え、星、っと、レメントの動艇は RNA 配列、トランスクリプトを使った方法を考えておりましてその中でもあと2種類 の, あのよく昔からやられているバルクの5ダッシュさんの RNA セックの配列のデータ例えばあの我々の研究所の方で使っております掲示法とかそういったものを使ったデータを集約する。 質さらに最近あの特に増えてきました1細胞遺伝子発現データ。でこの1細胞遺伝子発現データはもう5ダッシュタンをターゲットとしたあのプロトコルというのがもう標準なも の, のものが存在していますのでこういったプロトコルで生成されたデータというのを組み合わせてシステムエレメントの位置のリファレンス情報並びにその細胞種ごとの活性情報データをこう作成することを考えておりますで。さらにゲノムのバリエーションデータ、例えば統合バーとかそういったものを の情報を使いまして、その姿勢エレメントに近接する、関連する変異情報というのを集めてこようということを考えております。で、でこちらをまとめたデータベースを参照できるようにすると。で、さらに言うとあの、こういうデータベースがある程度あの構築されてきましたら、外部データベースとの連携、遺伝子とかゲノム編、転写編集とか細胞、他の細胞データと連携させていくことを考えております。 で計画ですけれども、あの現在まだ存在してません今ちょうど開発中でして、できれば1年に1回程度のメジャーリーディスというのを行いたいというふうに考えております。でまず、今年度の終わり目標で、まずアルファ版となる小規模のデータセットというのを作成して公開するということを目標に進めておりますで。こちら2年目はそれを規模を拡大して、3年目にある程度のメジャーとなった、あ, のある程度大きなデータセットでこう。 いいいいわゆる完成成版ととううものを作しして公開したいというふうに考えておりますその後データの更新をしつつ他のデータベースの連携等々を進めて最終年あの5年終了時点で完成版というものができればというふうに考えておりますで一方こちらの統合的転写制御データ基盤のもう一本の方チップアトラスの方の説明をしたいと思いますこちらチップアトラスは既に存在してまして電気の統合化推進プログラムにも入ってたところ ですすけれどもこちらの方を簡単に説明したいいと思いますで現在、チップアトラスの方には、一番最初のバージョン1の頃には、チ、えっと、ップセックの統合データとか、個別のチ ッ, ップのデータが入っておりました。で次に、チップアトラスのバージョン2としまして、えっと、個別のえっとダックセックのデータ、さらにえっとバイサルファイトのデータ等が追加されました。 でえっと、こちらのチップアトラスですけれども、えっと、あのこの5年間では、まず、えっと、ターゲットの一つとしまして、新規のアノテーションデータを追加という形で、えっと、例えばあのエピジェノムのデータの追加あの、今回の電車統合的データ基盤の方で、エピジェノムのデータの技実化も、えっと、もっとあの考えておりますので、こういったところのエピジェノムのデータだったり、まあ、疾患との関連データ、もしくは、えっと、あの配信のとかのデータ。 ハイシーの解析で得られるタットと呼ばれているトポロジーカルアソシエーションとベンデータとかもしくはさらにあのリファレンスデータというのをつ追加どんどん追加していって新たな新ンキアノテーのデータを追加するとそれでチップあの元のチップセックのデータだったりものものと、えっと、統合的に見たりあの解析したりするできるってうこと言いますでさらに、えっと、チップセックリレに関連するようなあのもしくは、えっと、バイサルファイトに関連するような類似のもしくは拡張した手法というのが 最近どんどん開発されていますのでこういったものにも対応する例えばチップセックであればチップセックとかカットタグだったりバイサルファトファイトであれば e m セックとかピーバットというものがありますのでこういったものにもあのよりあの他の種類の類似した手法のデータもチップアトラスに取り込んでいくということを計画しておりますでさらにチップアトラス自体のデータ更新というのもあのなるべく毎月行いたいというふうに考えておりますしかしなかちょっとあの 最近ちょっと更新がされていなかったようで次回の更新がおそらく年度末ぐらいを目標にあの ま, まとめて更新するというふうに計画をしておりますので更新はち ょ, っとあのちょっと次回の更新をれるんですけども。 できるだけ頻度に更新してていいくととうことを考えておりますロードマップとしましてはあの毎月更新をしつつ新規のアノテーション新規手法データでさらに t ビデータとしてあの人の人でいわゆる人のデータをターゲットにデータを増やしていくということを計画しております。で最後データ連携まあちょっとあのチパトラスとファンタワイオのデータ連携になるんですけれども この2つのプロジェクトで、いわゆる1つの共通のデータセットというのを作成して、それぞれがインターフェースで構築すると。で、これらが見られる、なんかワンストップ的なウェブサイトウェブツールというのを作成して、それぞれシームレスにアクセスできるようにすることを進めていく予定となっています。でこちらがまとめです、まああのこれ。こちらが今回説明したまとめになります。でこちらが最後、謝辞になります。 はい、こちらで終了になります文庫清聴ありがとうございました